もうどうやって声かけちゃおうかしら。ぼ、ぼ、ぼ、ぼ、僕はおい、ぼ、ぼ、ぼ、ぼ、僕は。ああ、うん、ラズベリー、マカロン、ハニーチーズ。お、人間。偵察モード。経験から言わせてもらうと。目の前の人間。 ジーロジロ見ないで寝れない偵察モードジーロジロ見ないでー幾度となく輪廻を繰り返してきます、うん、この指バットよりもしっかりしてる お, お, お, お, お, おじゃかーピ暗殺以外の依頼は受け付けない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 経験から言わせてみんなを。うんこのじゅ偵察モード。く, っくっさいみんなを。こいつあなただけのメイドよ。くっさい。 you <laughs>